<笑>皆さん、こんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢宏之でございます。どうも。大変お待たせしました。申し訳ございません。えニコンの Z14-24 2.8S。こちらのレンズのえレビューをしたいと思います。一回ね、動画作ってるんですよ、こうやって。一回動画作ってるんですけど、この時は開封動画と、まあ、外観チェックみたいなね。 なんかちょっと僕がベラベラ と, ちょっと余計なことをしゃべった動画だったんですけどその時はあの Adobe さんがね Photoshop がまだ Z7II で撮影した画像に対してまだ対応していなかったので画像処理ができなかったということで私ねもうねいつも間違えるんですけど新商品なのにね全部ローで撮っちゃって<笑> JPEG で残してなかったんですよだから画像をお見せすることができなかったんですけど 先日ですね、アドビさんがやっと対応しまして、えー、画像処理ができるようになりました。まあそんな途端にですね、私の仕事はちょっと忙しくなって、まあこのタイミングになってしまったということで、大変申し訳ございません。お待ちになった方多いんじゃないかと思います。本当に対応お待たせしました。今日、画像をお見せしたいと思います。まあ私もですね、本当に、これ本当ですけど、今これから初めて画像を開いてみます。ただまあ、 撮影中にこう、液晶モニターの中でねどういう描写をするのかっていうのを分かってはいるんですけど実際に画像処理をするのは初めてなんですねまあねでもねなんとなくもう分かってるんですけどやばいレンズっすよやばいレンズじゃ あ, まあ能ガキはこの辺にして早速いってみましょうか画像を開いてみましょう はい、それでは画像処理していきます。これあれですよ。あの前回の十二二十四の開封動画で一番最後に一番最後まで見ていただいた方は見てると思うんですけど、うわ、何これってびっくりした時に撮ってた写真ですね。えーと、はい、この画像から見てみましょうか。まあ、少し細かいね。この時点でもう細かいですけど、あの今から何をやろうか。 ううしてていいるるかというと初めて見る方もえっ、ー、と腰を撮る腰を撮るときに求められる成形写真で求められるレンズっていうのは腰がね全部点なわけですよ真ん中から隅っこまで全部点で自分たちの目には見えてるじゃないですか、えー、なんですけどレンズでカメラのレンズ映すと真ん中は点だけど周辺が、ね、点で映らないっていうのが普通ですでそれが点で映るためにはこうデメキンレンズって前玉がこう 出っ張っ張てる、ね、レンズとかがそれに向いてるんですけど、えー、ニコンのこの12から24の 2.8 新しいレンズはショートフランジバックで、えー、大合計フランジなので、えー、周辺光量が多くしかもセンサーとレンズの後ろ玉との距離が近くなるから広角レンズの時で撮影した時のその歪みとかが限りなく少ないということで星に向いてるはずだっていう。 話なんですよ、まあ、そう自分が勝手に思ってただけなんですけどで実際どうなのかっていうのをこれから検証してみたいと思います。でこれ感度 3214mm 拡大してみましょうか。この デ, データはこうですこれが撮影データですね。感度 3214mmF2.8 で30秒。で大体こうヒストグラムが 真ん中よりちょっと左にねこうやって山が来るっていうのが、えー、星空写真での適正露出ですで、これ赤道儀で追尾しますなぜならば、えー、星空っていうのはその北極星のを中心に回転しているので、えー、北極星その極軸って言われるんですけど極軸に近ければ近いほど星の動きっていうのは少ないんですよで、北極星から90度天の極軸じゃ な, いや、えー、っとなんていうの えー、と私の著書、星空撮影塾の、星空撮影塾だって、撮影塾の51ページに書いてありますけど、えー、ここに書いてあるとですね、天の赤道だ。<笑>天の赤道。天の赤道、その北極星から、極軸からこう90度のところが天の赤道って言われるんですけど、そこが一番その動きが大きいんですよ。だいたいその真東、真西からえ行くと、こうなんか、 右側は点だけの左側は流れてるとかそういうことが起こるんですけどこの写真の場合も同じですねまあそんなえー、と理由で正当なレンズの評価をするために赤道儀で追尾をして撮影をしてますそうすると、えー、北極線の動きとか地球の時点では関係なく星を点で撮ることができますはいじゃあ真ん中いきます鋭いですねこの時点でもう 若いね画素数がまあ多いカメラ Z7II なんで画素数が多いカメラはっていうのもありますけど細かいねすごいじゃあいきますよ端いきますよはいなに<笑>これ<笑>やばいっすね すごい。てんね、<笑>いやもう、あの、撮影の時でも、すげえな、おかしいな、このレンズっていい意味でね、思ってたんですけど、笑, 笑っちゃうね、すごいわ。うーん、言葉になりませんね、こんあの、私のこと、ちょっと話していいですか えー、と私はやっぱり成形写真に向いたレンズっていうかねその星に空に星の撮影に向いたレンズっていうのがまずありきでボディを選ぶっていう人だったんですよだから私の機材見たらなんでそんないろんな機種あるのって思うんですけどそれはいいレンズがあってそのレンズを使いたいからボディを後で買ったっていう買い方をしたからなんですよね、まあ、タイムラプスって私その3台4台こうずらっと並べて撮るんですけど まあ、基本的に広角レンズを使うことが多いんですよでそうなったら同じボディ同じレンズを2本3本揃えるのってすごいナンセンスじゃないですかだからそれだったら違うボディ違うレンズにして描写を変えていった方が、えー、場面場面で、えー、違った演出ができるからいいよねって考えてマウントは私は統一してないんですだからキヤノンもニコンも、えー、とフジフィルムもオリンパスも 持ってるわけですよね。まあ最近は 8K に、あ、ソニーもある。うん。最近はその 8K でのタイムラプスを始めたので、ニコンとソニーがちょっと多めなんですけども、まあ、ええー、と、そうです。で、言いたかったことがですね。だからその、タイムラプスの撮影案件とかがあった時に、まあその撮影時に入りますと、まあそこで三日四日撮影しますってなったら、だいたいその、だいたい五十シーンとるんですよ。五十シーン。それが目安で、で、ワンシーンワンシーンに、 300枚から1000枚以上の時には、えー、そういうですね、えー、写真がこう格納されてるというか状態になるわけですね満タンで写真を撮って家に帰ってきて一気に画像処理をかけるっていう作業をするんですがタイムラプス撮影の案件が終わった直後ってもうとにかくいろんなボディといろんなレンズを交互にどんどんどんどん見ていくんですよだから自然とね目が超えるんだ 体写真とか成形写真やってる人は特にそうですっていうのもあるんですけどで今使ってる今までメインで使ってたシグマの14の 1.8 とかタムロンの1530の 2.8 とかえどれもね素晴らしいレンズだったら申し分ないうん何も不満はなかったんですよでもねそれを超えるレンズが出てきちゃったねやばいなこれ ってて今思ってます30万で、すよどうしますであの、ソニーさんで同じようなレンズあるじゃないですか、12-24 の 2.8、14-24 の 2.8 あるじゃないですか。あれ、私、使ったことないんですよ。でもし、この動画見てる方で、ソニーのそのレンズ持ってるよって人いたら、えー、どうですかね、比較してこれ。どうですかね。ぜひコメントください。はい。知りたい、私も。 使う機会があれば使ってみたいですけどね。うん、で、えー、とこれが、えー、ちょっとレンズの、えー、レベルに戻りますね。2.8 の広角端2 4 m m です。で、24mm の時はどうかというと、メタデータで、Z7II、z 7 i はい、ここですね。えっ、ー、とこの日のの、はい、この辺だな。 f2.8 f4 まあ 2.8 であれだったんで f4 にしても、まあ、鋭いまんまでだよねやっぱねありゃありゃ<笑>このレンズ作れるんだねこれは赤道儀では追尾してないのでまあこっちですねあの天の赤道の方がちょっと、えー、流れてますけどこれ流れてるっ て, 言っても 普通にプリントで見たのが分かんないぐらいですし、超線が鋭いな。で、えっ、ー、と、知りたかったのはこっちです。十四ミリの、えー、14mm で 2.8 で、周辺が鋭いのはよく分かりましたよと。で、24mm の時は、じゃあどうなんですかっていう話ですね。24mm で F2.8 の時の製造はこういうですね。24mm で F2.8、はい。感度が1万の5秒っていう。 徹底だと。<笑>うん、まあ。まあ、それは当然ですよね。<笑>うん。うん、ちょっとおにぎりになるのかな。まあ、でも、これ。これはでもね。おにぎりになるとか、製造崩れるっていう範囲ではない。ね、え、比べればの話ですね。 まあ、多分1 4ミリと2 4ミリどっちに来るみたいな中でどっちもまんべんなくやるかどっちかを鋭くするかみたいなもしかしたらそういう判断あったのかもしれないですねだから2 4ミリよりも1 4ミリの方を良くしようという話 だ, だったのかもしれないですけどでもこれ100倍で拡大しますかね100倍で拡大してこの三角ちょっと三角に見えるみたいな感じなんでちょっとこれはね私が言ってることがおかしい、うん、私の頭がおかしいこっちもまあおにぎりになってますけど こんなのは、えぇ、ー、ない内だと思います。まあ、でも、どちらかというと、14mm の方が、製造は鋭いっていうのが、わかりましたね。これは F4 で撮ってますね。24mm で F4。さっきのおにぎりになったよってやつは、24mm の 2.8 で撮ってますけど、24mm の F4。まあ、真ん中はもう見なくてもいいかなぐらいですけど。はい、周辺どうでしょう。 あんま変わんないですね。ちょっと比べてみますえっ、ー、と、これが F4 で。えっ、ー、と。うん。うん、そうですね。こっちのデータ、右側のこのデータが 2.8。えー、24mm の状態の F2.8 の右上の、えー、一番端の製造。で、左側が。 えー、24mm の F4 の同じところの性能ですけどこれあの明るさが違うのは F4 で絞っているからですねあの同じ設定で撮ってるのでまあまあ変わらないですねうん変わんないえっ、ー、とねなんでこう 24mm も気にするかというと天体写真でも使えるかなと思うんですよ、えー、例えばその、えー、オリオン座周辺のね 夏、えー、の大三角からオリオン座までをこうせ夜写真とかポジタ空写真って言いますけど、えー、赤道儀で追尾していっぱいそのコンポジットして撮りたいっていう時にね、えー、もう使えんのかなと成型写真だけじゃなくて、まあ、それで比較をしたんですけどもこれでもこうやって見るだけでもすごいねもう、ま、細かーうーん であそそソフトフィルターを使った画像もあった。これですね。ソフトフィルターを使った画像でございます。これね、あのカニさんの LPRF っていうやつをつけて撮影したやつですね。はいえー、感度1万 2812mm2.8 の15秒という設定で撮ってます。ちょっとオーバーめに撮ってるのは。 ここですね、ここをえ左側から離したかった黒つぶれエリアから離したかったんですねそうするとほらこの辺がね画像処理でこう浮かび上げられやすくなりますからでソフトフィルター使ったりこうわっとなってますねこの辺のねあのこの上半分だけかけるパーチャルソフトフィルターっていうのが同じくカニさんで発売されてますけど、まあ、その 角型フィルターですからあの真ん中とその周辺の製造って結構崩れるんですよだからトリミング割り機であのフィルターを私は使ってるんですけど後ろに刺すフィルターをこの時は使ってますリーのソフトナンバー2を使ってますがえ後ろに刺すフィルターはそのセンサーとフィルターが近いので製造が崩れないんですよだから真ん中も点だし まあ、周辺も点出しっていう、まあ、こっちの方が星、製造的には理想なんですけど、この風景描写がね、えー、全部フィルターがかかっちゃうし、富士山もちょっとソフトがかかっちゃうっていうのがデメリットなんですね。えー、どっちにするかっていうのはまあその時その時で選んでます。どっちが正解とかないですね、多分ね。はい、じゃあ画像処理していくと、うん、ちょっと青いな。もうちょっと青。 はいまあ、この辺はお好みなんですけどね で, ですねこシャープあ前回のタムロンさんの動画でシャープ切りますよっていうお話をしましたけどあの違うやり方をご紹介しますえっとですねシャープ切る理由はノイズもシャープになるからっていう話でしたでこれですねこマスクってあるじゃないですか で、このキーボードのオルトを押すと、シャープを初期化っていくすけど、これでここをずらしていくと、これ何が起こっているかというとですね、白い部分にこシャープがかかりますよっていうことですね。これを上げていくと、そのシャープがかかる部分がこう減っていきます。で、結果的にこう星にしかかからないような感じになるんですけど、これあのー、この状態の、 だからそのシャープ全部切るんじゃなくて、ある程度かけたいなって人はこっちの方がいいですよね。はい、で、このマスクにを100にした時ときと、シャープ0にしたときっていうのは、ほぼほぼ変わんないです。で、こういうやり方もありますよっていうことでご紹介いたします。で、ノイズ低減、まあ、20、30かけて、まあ、これ結構適当なんですよ。<笑>適当なんですよ、私は。で、レンズプロファイル補正がもうあるんですね。あ、かかってますね。 でこれにプラスもうちょっと周辺原稿 あ, あ、余裕で治るね。うん、素晴らしい。全体的にちょっと明るめなので、段階フィルターで上半分を落としましょうか。こういう感じかな。うん、コントラストも上げて。上半分だけコントラストも上げて。 下半分はちょっとシャドウが多いので、ノイズが増えないように。明るいところだけ画像処理をちょっと強めにかけるような感じですかね。やっぱ霞の状況が効くんじゃないかな、この時は。ほう、効きますね。霞の状況。はい、こんな感じで仕上げてみましたが、どうでしょう。うん、この下半分の風景出したいよって時に、霞の状況の反対のパターンっていうのが実像できて。 こう段階補正フィルターで下半分かけたらの霞の除去を下げるっていうねそうするとこうほらどんなんくなってくるでしょうでこの下半分のところは基本的にシャドウ部分なのであんまりそのなんつうんですかねえっ、ー、と霞の除去ってその霞を取るだから非常に霞ませるっていうことになりますけどもともとその暗くてあまりよく映ってない部分なので か、え、す、ー、ませてもそんなに影響はないそれよりは、えー、シャドウ部分がちょっと明るく出せるっていうことの方がメリットがあると思うので、えーまあ、こういうテクニックもありますよっていうことでご紹介いたしましたいやーソフトフィルターがかかってもかかってなくても素晴らしい素晴らしいですね素晴らしいレンズ30万ですよどうします皆さんでもう一枚ちょっと写真見せましょうかこれ赤城さんに行った時の写真ですね さんにこういう鳥居があるんですけど、えっ、ー、と、ちょっと全然別のこういのう写真をお見せしましょうか。はい、この辺とかいいですかね。結構私らしい写真ですね。下半分の風景が多いっていうところが、はい。私はこうやってね、これ、岩からこう星空までみたいな感じの構図ですけど、こういう奥行き出すのが、ね、好きなんですよ。これ画像処理してみましょうか。えーと、まず、色変わったな。 もうアドビカラーのせいですねニューートララルにしましまょうアドビーカラーだと、こうなんか、色が濃くなっちゃうんですね。色が濃くなるじゃないコントラストがちょっと強くなっちゃうんですね。ニュートラルで始めたいと思います。あ、ほら、下半分ででた。これで明瞭度がビーってあげて、このカスミル入れるちょっとやっていきましてですか でえー、シャドウも上げつつ、あれはちょっと下げて、みたいな感じですかね。ちょっと色がだいぶ地味ですね。まあこれも、これはこれで殺伐した感じですごくいいですけど、まあ、あの、改造機、そのセンサー改造して Hα の赤い色が映るカメラとかだと、この空の部分がもうちょっとカラフルになって演出が変わると思うんですけど、まあ、このカメラは Z7II でノーマル機なので、で、えー、周辺原稿を。 周辺原稿を直すときはこっちの画像を見ましょう、はい、小さい画像の方が周辺原稿補正の効果が分かります大きいとちょっと分かりづらいですよあこの方かな、うん、はいこんな感じで簡単ですが仕上げてみましたまあもっといろいろできるっちゃできるんですけどね でもまあ、こんな感じでいいんじゃないですかっていう、はい、というわけで、えーまあ、レビューというか、ね、このレンズの素晴らしさが分かる、えー、画像処理というかデータの閲覧会になりましたね、まあ、ひとまずここで一旦この画像処理は終了したいと思いますはいというわけで、えー、危険な画像を見ましたね あの、このレンズね、気になってる方多いと思うんですよ。やばいですね。いや、ほんとすごいとしか言えない。こんなレンズ作れるんだしかも使ったカメラが Z7II だったから、画素数も高いじゃないですか。全然、センサーの画素数に負けてない。ちょっとこれは、もう星の写真だけじゃなくてね、タイムラプスでも使いたいなーって思っちゃいますよね。ね。ま、あそんな、 感じだったんで。はい。はい。買っちゃいました<笑>。すいません。買いました。いや、っていうかね。あの、まあ、本当に正直に言いますけど。このデータは。 今初めて見ましたから、今初めて開きました。でもね、撮影してね、液晶モニターでこう見るわけですよ。うわ、やっぱすごい、やっぱすごいって、ニコンさんから借りたもので、3回4回撮影をこなしてですね。まあそのために液晶モニターに映る画像が、うわ、やべえなこれやべえなこれって毎回思ってたらね、もう、いてもなってもいられなくなっちゃったなまあ30万ですよ。うん。まあ私 NPS 会員なんでね、あの、 ニコンさんで直接買わせていただきましたけど、まあ、買いましたうん買ったのでえガンガンこれを使ってこれから撮っていきたいと思いますちょっと告知させてください最後に、えー、年末の12月30日の生配信はあのまあ YouTube1 年目2020年が終わるのでちょっとファン感謝祭というかですね、うん、<笑>ちょっと大げさですけどあの何でも質問を受け付けますということで皆さんと交流する 生配信の場にななればいいなと思ってます年始のです、ね、1月2日にですね有名な成形写真家本当に本当の意味での成形写真の第一人者って言っていい存在だと思います前田のりひ彦さんを呼んでですね成形写真トークそれから今私もやっている星空と成形動画ですねソニーの α7S3 を使ってジンバルを持って歩いて星空の リアルタイム動画を撮るということを前田さんもやってらっしゃるので、えー、そういう整形動画対談みたいなのも聞けるかと思います。なので、えーえー、12月30日の1月2日と生配信2回連続でやります。えー、皆さんあの、正月年末年始はあのステイホームでね、家にいる方多いと思うので、そういうのでちょっとでもね、飛沫年始の手助けになればなと思います。 はいそれでは本当にここまでにします、えー。本日もどうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう、えー。さよならバイバイしたっけねー。バイバーイ。バイバイ。超かっこいいよこれ。うん。やっちゃった。いや、なんだかんだで嬉しいです。頑張ります。あんまり無駄遣いできないかな、もう。うん